あの、も、森久保ですけど。あ、はい。森久保なのですけど。あの、プロデューサーさん、いきなりで申し訳ないのですけど。あの、私、もうアイドルとか、やめようかなって思って。 あの、その、負けても、いいんですけど。アイドルとか、無理ー親戚に誘われて、アイドルは一回だけって話だったんですけど。 静かに暮らしたいんですけど。うーん。帰りたいんですけど。喋るのは苦手ですけど。帰りたいんですけど。あの、えっと。 そのあ、プロデューサーさん、実は、大事な話が。え出番。あ、はい。うん。こんな私なのに。 見捨てずにいるなんて、変わった人ですね。プロデューサーさんを困らせるのはダメだから、少しだけ頑張る。あの、他にも可愛い子は、 いっぱいいると思うんですけど。アイドルのお仕事。プロデューサーさんがいるから。もう少しだけ、頑張ってみようと思います。いや、やめたいですけど。本当に。 私、別に潜在写真とか、新衣装とか、いいんですけど。え、もう撮影始まってるんですかうわぁ、やっぱり無理だと思うんです。そんな、カメラ目線とか。 あの、ほら、えー、っと、魂が、消えますけど。み、見ないでください。ね、ね、やっぱりやめましょう、こんな。よくないと思うんですけど。 手羽先は、関係ないですから。静かに暮らしたいんですけど。うぅぅ。帰りたいんですけど。着替えても、あ、ダメですか。 喋るの、苦手なんです。あの、えっと、その、あ私にこんな衣装を着せて、どうするつもりですかいじめですか あの、プロデューサーさんの力で、仕事を取ってこないというのは、あの、プロデューサーさん、私、ほんの少しだけ、頑張ってみます。 プロデューサーさん。あの、いろいろと、その、ありがとう。<笑>もし、これからお仕事増えちゃったら、私一人じゃ、 絶対無理ですけど。だから、プロデューサーさんも絶対一緒ですよ。絶対ですよ。